それでは今日の計算基数学1の授業を始めたいと思います。で前回は主にあの乗算と、それから乗用付きの乗算に関する説明を行いました。一変数多項式の乗算、それから多倍調整数の乗算ですね。あと、えー、と整数や多項式の乗用付き乗算について説明をしました。今回は、ユークリッのご乗法に入りたいと思います。 ということで、今日からのテキストの方は第4章で<笑>、まああの、49ページから始めますので、テキストを持っている人はそちらも見ながら、えー、確認してください。で最初に、えーと、セクション 4.1 で、えーと、イデアル剰用感最大公約詞、最小公倍詞について、まああの言葉などを復習します。 で一応あの皆さん、この授業の履修者の多くは、そのまあ、数学類の2年時の授業科目である大数入門を受けている人が多いと思いますので、えっとまあ、ここに出てくるほとんどのものはあの2年生の時にすでに習っていると思いますが、一応あの確認のためにあの言葉の復習をしておきます。あと記号で、記号の定義ですね、復習しておきますと、まず R をあのここではのかかんかんとしまして、 それから、よく R のイデアルを扱います。R のイデアルには生成源というのがありまして、それから、イデアルには有限生成という概念もありました。あと、単行イデアルといって、1個の源で生成されるイデアルですね。そういったものも扱っております。それから、乗用の計算を行う際には、よく扱うものとして、剰用類というのがありまして、あと剰用類が管をなすときには、これを常用管と呼んでおります。 それからとテキストの定義 4.3 では、まあ、この今のような概念にまつわるいろんな言葉が定義されていますので、一応各自復習していただきたいんですが、一応ここの授業ではこういった言葉を使うということで、例えば逆言とか倍言ですね、それから最小公倍子、最大公約子、あと単元とか逆元とか規約といったような言葉を使いますので、各自確認しておいてください。 あと一つ注意を述べておきますと、この最大公約詞ですね、GCD とそれから最小公倍数 l c m っていうのは、あのまあ、一般には1位には定まりませんけれども、この整数感 Z においては、これを正の数というふうにとれば、まあ、1位に定まることがわかると思います。ここまでいいでしょうか。えー、それでは、まあ、その次ですね、えー、セクション 4.2 のユークリット正規とあのご情法に進みたいと思います。 でまずこのユークリッド正規についてもこれもあの以前授業で耳にした人もいるかと思いますので一応復習のために確認させておきます と, とまず、あ、R をですね正規としましてそれから、えー、と D を R から、えー、と自然数とマイナス無限大の和集合の絵の写像とします。 でこの時に R がユークリット正規であるというのは、えっと、次の性質を満たすことを言いますと。A と B というのを R の2の元とした、えっときにもし B が0でないならば、えっと、ある R の元 Q と R が存在してで A が B×Q プラス R を満たしかつその R の先ほどの写像 D による値が、えっと、B の D による値より小さいと。 こういう性質を満たすことを言います。で、ここで、えっと、D というのは、あの、ユークリッド関数というふうに呼ばれます。で、あと、Q というのが、あの、小と呼ばれるもので、それから R が乗用と呼ばれるものです。 でえっと、この D なんですけれども、まあ、あの整数ですと、例えば、整数ですとよく使われるのはその絶対値ですね、絶対値を取る関数でして、それから、えっと、一変数多項式もあの、まあ、ユークリット正規、えっと R 上のと R 上、R がユークリッド正規のときに、まあ、R 上の一変数多項式間もユークリッド正規になるんですけれども、まあ、そのときの D としてはよくあの多項式の次数が用いられています。 で一応ここで一つ注意としましては、その一般に、えー、と与えられた A と B に対して、Q と R が1に定まるとは限らないという点に注意が必要です。えー、それからあと、これもあの言葉の確認なんですが、あの定義 4.14 のですね、互いに素という言葉がありまして、でこれ、あのー、まあ、R を A から A1 から AN を R の元としたときに、これらがその互いに素であるとは、その a1 から an のあの GCD が単元であることを言います。で、特にその a と b ですね、2つの元が互いに素のときは、このテキストではこの垂直の記号を使ってあのこの単あの互いに素ということを表しておりますので、今テキストを読むときに注意してください。ここまでいいでしょうか。